イーバーメテオライトのラジオかっこかり皆さんこんばんはイーバーメテオライトです、えー、ラジオを始めていこうと思うんですが、えー、まず最初にねお礼ということで、えー、皆さんのおかげでお便り92件初回放送ですがね いただくことができましたありがとうございますまさにね葉書職人って言われるね暇人がなせる技だなと思いますねありがとうございます ねえ、大変ね。こんなラジオやってる私も暇人で暇人でしょうがないんですよ ね,、うん、ね。フリートークということで、今日は台湾カステラソーダの話をしていこうかなと思います。ちょっとね、SNS で触れてる方もね、い, いなかったんですけど、<笑>全然、全然ね、アカウントとかね、なんか VTuber の間で話題になってるとかって見たことないんだけど、あの、ちょうどね、あの、 なんか買い物に行ってるときに伊集院光さんの深夜のバカじゃからを聞いていてで先週の月曜日か、もう先週になるのかなも、ね、今これ日曜日撮ってるんで先週の月曜日にあのー、パラスポーツとかの話をしててパラスポーツって私たち正直今やってるけど身近じゃないじゃないですか。 で、それについて結構熱く語ってらっしゃってで、それをあの聞いてねちょっとあー私もこういう風にラジオで喋るようになるんだからあの新しいことに挑戦してみないとなと思って挑戦するっていうか知らないとなと思った の, の ネ, ネットニュースを見るなり映画を見るなりねしようかなと思ってたので、それで初回から、まあ、変えるのか まあ、そういう生活リズムって変えるのって難しいじゃないだから食べ物からちょっと挑戦したことないものをとか普段買わないものを食べてみたりとかしてその感想を話したりすればいいかなと思ったの。で、初手で入コンビニ入ったら台湾カステラそうだね。チェリオの会社が作ってるやつなんだけど出てて、えと思ってさ。 絶対挑戦しないのだって液体の色がもうおしっこなんだもん透明なのよすごい調子のいい健康 な, のなおしっこみたいななんか CC レモンとかさと黄色い液体はおしっこに例えられやすいと思うんだけどもう飲料の中で一番おしっこだと思うんだすごいすごい開幕早々おしっこおしっこ言っちゃってるし今携帯電話が鳴った音が入ったような気がするけどね気にしないでいただきたいんだけど もうね、びっくりしちゃった。<笑>もうね、買って飲んだの。買ったの、ちゃんと。買って、飲んだ上で言うんだけど、匂いがね、まずカステラで、凝縮されたカステラなのよ。凝縮されたカステラで、もうだいぶ本当にやられたのよ、味に。味のパンチがでかくて、液体を飲んでる感じがせんのよ。すごくて。 もうカステラとかプリンギュってして口の中でバーン詰めたみたいな味しててあのー、もう美味しいまずいは個人の感想だから私は言わないでおこうかなと思うんだけど、まあ、飲んでみてほしいなと思った挑戦してみてほしいぜひ何かね素晴らしいと思った飲料の開発の腕がすごいなと思ったのなんか あるじゃない中途半端って言ったら中途半端なのうんーとまずはちみつレモン味とかってあっても別にそんなはちみつの味しないしはちみつレモンでもないけど美味しいレモンのジュースだなーとかってあるじゃないそうじゃないのもうまるっきりもう台湾カステラ味なのよちゃんともうだからみんなにねぜひ飲んでほしいですねはいこんなところでねフリートーク終わっていこうかと思うんですけど まあね、あのー、今後はね、あのー、本当は、あのー、あれしようと思ったの。自分の自意識について話をしようと思ったんだけど、ちょっとさすがに重いし長いからやめたの。うん、台湾カステラソーダの話にしました。そこまで言うって思ったでしょ。そこまで言おうかなって思った。あの台本作ったけど、あの、意味なかった。<笑> <笑>お好き勝手て喋ってんねはーいでねあの突然なんだけどラジオの名前決めましたえっと交番でね送ってきてくださった方ありがとうございますでもあの全部を取り上げて言うにはちょっと長かったんであの<笑>決定事項だけねあのー、お伝えしようかなと思います、えー刑事 あのラジオネームケージデッカードさんが送っていただいたイーバーメテオライトのビターネットラジオという形でね、やっていこうと思います。今後ね、このラジオは。えっ、ー、と、あのー、私の自意識ギリギリだなと思ったから、このラジオの名前が。<笑>ビターネットラジオ、私、そしてインターネットが好きなので、あのビターネットラジオでやっていこうかと思います。よろしくお願いします。はーい。 えー、ではね。じゃあ普通歌のコーナーに移っていこうと思います。あのー、とりあえずね。あのー、あれかけときます。 普通他のコーナーオープニングとなんで一緒って思ったんだけど思ったと思うんだけどあの撮り始めて気づいたらねあの普通に用意するの忘れてた次回から用意したりとかしたいですねそれともこれ聞いてる人で用意できるよって人とかがいたんであのジングルをいただけたら嬉しいですすごいねあれぶしつけだと思うんだけどよろしくお願いします<笑> えー、じゃ普通た行こうと思います。テ、え、ソートアラマスさんからですね。イーワさん、こんにちは。こんばんは。イーワさんがラジオを始めるということで、このお便りを書いている今からとてもドキドキワクワク楽しみにしています。嬉しいね、えー。そこで、よければこのラジオの方向性や今後こんな感じにしていきたいなどがございましたら教えていただけると幸いです。 あーこれね、あのー、結構、第0回とかでも言ってたと思うんだけど、まあ、真面目あのあの本当に、あのポンペレミも言わないね。<笑>もうみんな気づいたかわかんないんだけどあの、こんばんはから入ってるからね、私ね。<笑> まあえー、とキャラクター性を捨ててラジオをしているのかと言われたらそれは違うんだけどあのー、あのー、挨拶はね明るく元気に振る舞いたい時にやりゃいいやと思ってるから。<笑> 私は言い訳を得られた言い訳を得られたら言い訳をいんだけど、ういんだけど本音でブラックにしゃべるラジオって思ってることをしゃべるラジオっていうことにやっていきたいなと思っております方向性としてはね、うん、と深夜ラジオみたいな形ですねアニラジっていうよりは、うん、とさっき言ってた若力かとかそういうねジャン なな方向にいいきたいなと思っておりますは今後はねなんか別にこのラジオに関してはもうね人気者になりたいっていう目標はありつつもうんと、まあ、今後はコントだったり漫才だったりだとかを定期的にコンテンツとして上げていきたいなと思っているのでそっちを見ていただければなと思ってるので。 こっちはね、マジでコアな人とか、本当にラジオを聴きたいって思っている人が聞いてくれればなぁと思っております。よろしくお願いします。 はーい。こんな感じでいいのかなあのね、これ結構ね、30分超えてくるときついだろうなと思って、結構急ぎ足で喋ってますね。正直。ゆっくり喋ってるように見えて。結構急ぎ足ですね。今だってもう10分経とうとしてるから、で、あと残り3コーナーとか ?2 コーナーかあるので、どうしようかなと思ってますね。<笑>はーい。ねーそう、このラジオ、そう、始めた のもねラジオが好きだからっていうのでねめっちゃ二の足を踏んでたことだったんで結構始められて嬉しいですねでみんなもねこのラジオの存在あのハガキ職人ネットワークとかがあればあの広げてこういうところに投稿してみないよとかって言ってくれるとね嬉しいですねよろしくお願いしますはい普通体以上です<笑> いや、これ、急いでるとかじゃなくて、普通歌がね、なんか、結構、結構3つとか4つとか来てるうちの、読めるのがこれしかなかったんよ。許してくれや。<笑>もう おもろはいらんのよ、ふつおたにさ。<笑>いや、いいんだよ。あの、自分が面白いと思うものを送ってくださいって熱く言ったからさ、いいんだけど、あの、ちょっとカロリーが高いなと思って避けました。ごめんね。<笑>もう、そう。<笑>自分が送って楽しむ分にはいいんだけど、読むかどうかはまた別なのよね。<笑> でも見えるのはとても楽しく見た見させてもらったのでねありがとうございました<笑>はい、じゃあ次のコーナー行きまーす許せませんわはい、許せませんわのコーナーですね えー、これは本当に自分が許せないなーっていうことを送ってもらうコーナーですね。日々の生活の中であると思います。ちっちゃいながらもね。あると思うんですけども、結構ね、今日、今回は3つほど取り上げさせてもらうんですけども、あの<笑>、3つも結構危ないこと言うかなと思います。よろしくお願いします<笑>。はい。えー、まず1つ目。えーえー あーなんだっけ、ラジオネーム、ドライアドイムラヤさんかなからお送りいただきました。えーえー、許せませんわです、えー。キャラクターに黒塗りの目隠しがされていて、コンプラに違反したことを言う。<笑>これね。<笑> なんかこれ結構ね、YouTube とかで、ねね、最近見かけるよね、この情報発信社会になってきてて、あの全然ねコンプラとか関係なしに、あ の, <笑>あの容赦なくね、あのネズミの国の方に、クロスの公式 A にあの線引っ張っただけのねやつとかあるよね。 あの私が一番笑っちゃったのが今「呪術廻戦ね」ね流行ってらっしゃるじゃないですかで声真似の方たちがね結構やられていて呪術廻戦のキャラクターたちをね呪術廻戦のキャラクターたちのをその声真似の方が演じたままあのー。<笑> ゲームとかをする大喜利とかをするっていうのをやっていていやとてもね面白いと思うしいいなと思うんだけどサムネがさアニメの公式を使ってらっしゃって、あのー、それで五条悟さんは人気じゃないですか一番人気っちゃ一番人気だと思うんですよまあ人気投票ででも3位だったのかななんだけど。 でその時にサムネにバンって載ってたんですよでさっき言ってた「黒目線」がついてるんですよ五条悟に<笑>五条悟に「黒目線」って意味あるってみんな想像してみてあの目隠しの幅がこあの動画制作者が作る目隠しよりでけえのしかも。 あのの意味なしてなしいのねすごい面白くてさすごいあの好きなのそのサムネ<笑>今ちょっと様子見てないからどうなってるのか全然知らないんだけど面白くて好きだったんだよねこれなんかすごいさこのやらなきゃいけないことと本来いい果たさなきゃいけないところとさなんかごっちゃになってんのおもろくない目的とさ。 目, 目的果たしてないやんみたいなのめっちゃ好きなんだよね<笑>行動と。行動したけど目的果たしとらんやんみたいなあの好きでその 一, 般一般的なさすごい感覚で見たらさなんかそんなにツッコミどころはな い, ない ないわけじゃないけど、あの、よく考えたらお前よーってなるやつが好きなのでね、あの、許せませんわとか、普通おたとかね、いろんなところにこういうの送ってきてほしいなと思いますね。そう、キャラクターに黒塗りの目隠しがされてコンプラに違反したことを許せないよね<笑>。許せないっていうか、許されちゃいけないんだけどね<笑>。はーい。ちょっとね<笑>。 次のお便り行こうと思います、えー、ラジオネームローバナナ2本さん、えー「今日会社で自分のミスじゃないんだけど前の担当者の問題で怒られてめっちゃムカついた」っていう話を彼女にしたら「それは運が悪かったけどあなたも良くなかった」って言われたからそれを近所の猫に話したら無視しやがった。 ああ、なるほどね。この、面白も継ぎ足しがすご、すごいけど、なんだろうね。このね、この、前の方でいいのよ。ま、前の方で、ローバーナナさん日本さんね、あの、ど、どれなんだろうって思った。ど<笑>、どれなんだろうって<笑>。近所の猫に無視されたのが嫌だったのか、あの、前の担当者の問題で怒られたのがムカついたって。 そこなのかの彼女にあなたも良くなかったって言われたのか嫌だったのかわかんないよこれ<笑>も猫ちゃんに無視されるのは猫ちゃんに話しかけるなよっていうのと彼女にあなたも悪かったって言われたんだったらなんか多分話し方だったんだろうねなんかが悪かったんだよ多分 こういうさ、前の担当者の問題で怒られたって全く責任ないところで、あなたも悪かったよって言われるのは、何かをやってしまったんだと思うよ、あなたも。わかんないけどね。<笑>これ多分ね、続きに、あの、イーバーメテオライトっていう VTuber にも、あなたが悪かったって言われたっていう続きになるから大丈夫です。<笑>はい。次行きましょうかね。 えー、ラジオネーム「私すごい唐揚げです」さんからですねこれ結構あの先週なんで苦手な人はねあの周り右してくださいはい、えー、女性 VTuber が下ネタを求め ら, ら求められた時にうんちというのが許せませんではきついことを言えばいいかというとそれも違います個人の女性 VTuber はそれをしがちですね えー、強いからじゃなく、失うものがないだけです。なんというか言葉にオリジナリティがないのよ。このお気持ちなんとかしてください。オペリス大統領ファッキューはい。これね、あの、カットする気ないからこのまま流すんですけど、あの、オペリス大統領ファッキューは何なんだよ。<笑> おめが言いたいだけだろ<笑>。はい、まずね、この女性 VTuber が小ネタの忘れ物にうんちっていうのね、あの、コメント欄がうんち好きだからだよ<笑>。言っとくけるあの、喜ぶから。喜ぶからだよ<笑>。みんなが喜ぶからうんちって言うんだよ。うん。あの、面白くないの分かってんだよ<笑>。面白くないの分かってんだけど、あの、笑える、 LINE をねあの男性の、まあ、これを言うとすごいあれなんだけど差別的みたいになっちゃうかもしれないんだけどちょっと違うのよそういうシーンじゃないんだけど一般的に男性の下ネタってハンマーなのねすごいうんとまあ使うところを選べばすごく使えるしあの威力も高いってやつだと思うんだけど女性のあのー、なんだろうね 下ネタってピストルなのよ<笑>狙わないとちゃんと当たんないし当たれば威力はあるんだけどその当てられるには当てるには結構な訓練が必要なのね<笑>訓練も必要だし場所も必要なのよってなっちゃうと結構ね難しいのねでそれで あのうううんちちっってなっちゃうだと思うで、オリジナリティっていうのが、滑るる可能性が上が上のよ今さっき拳銃って言ってたと思うんだけど、今度はね、あの、あの<笑>、んだろうね、何だろう、なんて例えたらいいんだろうな、武器に例えたいんだけどさ、あの、 指先で連打してあの板割るみたいな感じなのよねオリジナリティのある下ネタって今私も出そうと思ったら結構怖いなと思うもんあの<笑>結構怖いなと思うから、まあ、うんちって言ってる人は逃げとかじゃなくてああ賢いんだなと思うしかないよ<笑>私はそう思うかもうーん 下ネタを、そもそも言って許される環境ではないので、あの、あの、女性 VTuber さんはね、あの、どんどん下ネタを言いましょうってわけじゃなくて、あの、<笑>あの、オリジナリティのあるものを出せるって、実はめちゃめちゃ怖いことだからね。うんちの大統領とかさ、あの、うんこ行進曲とかって言ってもさ、ポカーンなのよ。<笑> プルプルおちんちんのゼリー固めとかって言ってもさ、あれなのよ。<笑>すごいね。本当はカットしなきゃいけない部分が、ここの話題になると量産されてくね。うん、<笑>出した後にね、苦情が来たら私はカットしようかなと思ってますね。ここね。<笑> おっせんだよな世界に放った後にねあのカットすんのはおっせんだけどあのそれをやろうと思いますあのねこれねあの週1で出すってなったら編集がめちゃ大変になるのねってなるとちょっと難しいなと思う部分があるので許してくれよな、はい、女性 VTuber が「うんち」ってどうしても言っちゃうのは賢い選択をしたんだなと思って許してあげてくださいはい以上です 空耳マーザーはい、空耳マザーのコーナーです。えー、このコーナーはね、今日と打ち切りです。あの、あんまりねあの、投稿しづらかったんだと思います。あの、みんなの投稿数が少なかったので、えー、なんとか考えてね、次回では出したいなと思います。月曜日にはね、メールームを出せる状態にしておきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、えー、じゃあね、空耳マザーのコーナーいきます。 えー、ラジオネーム見学さんから「ハンカチ持ったファンタジー太田ファンタジー太田フフ<笑>かフしかで聞くんだろうねファンカチ持ったえ今フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフって言った違うよフフフフフフフフフフフフフフフフフタフフフフフフフフ 絶対違うからさ<笑>あそうだそれにわざわざこういうやつを送ってくるコーナーですはい<笑>はい、じゃあラジオネームドラ イ, アドイムラヤード井村屋さんからですねえー、孫の顔が見れるもんですかねをマグナカルタに出るモンスターね真逆なんよなうん孫の顔とマグナカルタに出るモンスターはもう 逆だし、聞き間違いにしてはアクロバティックね。芸術点が高い聞き間違いですね。はい。<笑>はい。スパルタさんからね、これね、そんなにお母さんって感じはしないんだけど、バナナはおやつに入りますかと、バカラは賭博に入りますか綺麗な聞き間違いだなと思ったんですけど、バナナをおやつに入りますかは、お母さんは言わないし、お母さんに聞かないから、あの、あれかな、スパルタさんは、 あの先生にお母さんって言ったことのある経験者の方なんですね。はい。で、その耳まだね、私3つだけあげてました。 3つだけちょっと採用させていただきましたねえ空耳マザーは多分ね難しかったと思うんですよ私はねだいぶ楽しいあの空耳って結構好き勝手できるから楽しいかなと思ったんだけど結構ね投稿した方が固まってらっしゃったのであの難しいのかなと思われますので、えー、ちょっと変えていこうかなと思いますはい空耳マザーのコーナーでしたはい かなりいい、えー、このコーナーはねかなりいいものをただ読み上げていくコーナーですはい、えー、ラジオネームドライゲルドイムラヤさんからヴァンパイアの私ヴァンパイアいいのイっちゃっていいののあ<笑>、えー、ラジオネーム初協定快楽さんから ヤクルトの蓋を雑に破って一気飲みその後高笑い、えー、ラジオネームドライヤード井村屋さんから図書館で借りた本に挟まっていたしおりラジオネームキャットフードさんからデカめのシップ。 ラジオネーム・スパルタさんから、サバというワードの語感。ラジオネーム・ドライアド・イムラヤさんから、あてもなく散歩してたまたま見つけたパン屋。 はい。第1回、えー、イーバメテオライトのビターネットラジオもう名乗っていきますよ。えー、いかがだったでしょうか えー、楽しんでいただけたらね、幸いです。30分以内に収めるという目標はね、だいぶ達成しつつあります。このままノーカットでいけば、さっきの下ネタ三枚をノーカットでいければあ、30分時には収まってる、30分番組としてね、ちゃんと成り立つと思います。当社15分とかって言ってたんですけど、あの、ちょっと多めにね、 あの、メイ増量させていただきましたけども、えー、今回ね、第1回を終えての感想なんですけど、やっぱりね、準備しないと、ちょっとラジオ番組として成り立たないなっていうのと、ジングル欲しいなっていうのと、あのー、やっぱね、画面が寂しいね。なんかアイデアがあれば、普通歌とかで、あの、ください。<笑>こうするといいよとか、これいいよとかっていうのね、紹介してくれれば嬉しいなと思います。ではね、えっと、第1回、 えー、先ほど言った通り月曜日にはねあのメールホーム公開しますので、えー、そちらの方にねどしどしお便りの方送ってください、えー、そして空耳マザーの代わりのコーナーもね、えー、大変楽しみにしていただきたいなと思います今全然考えてないんですけども今から考えます、えー、よろしくお願いしますはいでは第1回 イ, トイーバメテオライトの ビターネットラジオでした。ありがとうございました。